フルサー大使に就任しました形で す, どうです、ねま、ずすえっとしては来年から始まるパリオリンピックの選考大会をしっかり勝ち抜いて2024年のパリオリンピックで金メダルを獲得したいと思ってます選手としても人間としても本当に久留米を代表できるように自分を育てたいと思ってます久留米は生まれも育ちも僕久留米ですごい久留米の人の人柄だったりとか久留米のご飯だったり 何, 何でもかんでも本当に大好きなんで なんだろまあ、その久留米の魅力だったりっていうのを全国、世界にアピーあのどんどんアピールできるように頑張っていきます。